さてここからは B ブロックの審査に移っていきます B ブロックトップバッターを飾るのはここ長子から北へ120キロ日本三名幕の黒田の鍵を有します茨城県大野町から北地の国大5年の皆さんですそれではお願いいたしますはい会場の皆さんこんにちは茨城県は大野町からやってまいりました北地の国大5年です えー、私たち第5年、今年のテーマは町、はいねね、皆様のここに響きをずいっと演奏させていただきますどうぞよろしくお願いしますお客様に、レイまの。 ーーはい、ありがとうございます、はい